はいどうもーえー、東京生まれ、ツイッター育ち、料理好きは大体友達な、リュウジです。はい。<笑>ということでですね、今回はですね、1品目がね、ちょっとね、うますぎて、ワインガブガブ飲んでしまって、本当にもう、限界ラバーズなんですけども、ほら、もう今、夏いじゃないですか。えー、暑いが夏いじゃないですか。ということでですね、えー、こいつです<笑>なんだかございますか、これ。キュキャンバーですね。はい。キュキャンバー。あの、これはもう、夏の風物詩なんですね、もうね。 こいつでご飯ガツガツ食えるえもしくはえお酒ギョブギョブ飲めるしかもですねもうね調理工程23分23分ですそんなですねもう最高においしいキュウリのニンニクポン酢漬けもうこれ本当にねってか っ, おっと危ない せいせいせいまだ慌てるような時間じゃないえー、ということでですね今回はきゅうりのにんにくポン酢漬けもうこれほんと最高ですからはいしかもねほんとに簡単今から作ってきますリュウジのバズレシピはいそれではねやっていきたいと思いますまずねきゅうりの2本こいつをえまずえここね サクッ と,、えー、とヘタをね、えー、切っていって、このヘタは今うんまうまおいし い, い, いですねあちょっと待ってごめんなさい本当に大切な工程を忘れてましたすみません僕としたことが本当に大切なことを僕は忘れていましたジャックダニエル召喚 あんんななにあったジャック・ダニエル全然ないんだけどこれぐらいにしとくもねちょっとねあんまりよいすぎると3本目いけなくなっちゃいまらねこれ皆さん今2本目ですからねこれね1本目でもうちょっと結構ねいい感じになっちゃったほら<笑>ということでじゃあ冷やし粒子を作っていきますあーよしノルマクリアということでですねきゅうりなんですけどもこうやってねピーラーで いくんですね。あの4箇所皮を剥いておくんですよ。これね。なんで皮を剥くかあと説明します。こうやってそうこうやってですよ。はいでね。シマシマ模様にね。シマシマ模様の縞状にしていきます。で、余った皮はね。余った皮はちょっとここに入れていきます。<笑>こうすることによって、キュウリの夏の香りがね。ハイボールに作くんですよ。おそらく。 でもほら、こういうのなんかどっかの水で飲んだことあるから多分あーおっととっと夏だぜで乱切りにしていきますまあ乱切りっていうのはねこうこう切ったら合わしてこう切って回して回しながらこうやって切る やり方ですねこれねこれ大きさはお好みなんですけども小さければ小さいほど漬け込み時間がね短くなるんでこれぐらいの大きさだと一晩漬ければ、まあ、結構おいしくなりますで龍一さんなんであんなに酔っ払ってても手切らないんですかって、えー、聞かれるんですけどももし手切ったらカットしますからねこれねお蔵入りですだからもう死と隣り合わせね皆さんは決して真似しないようにして 僕はね、あの酔っ払ってても料理ができるようにね訓練されてるのでね僕はね、えー、皆さんは万全な状態でお酒ね調理中飲んでいいですけどもたし飲む程度でお願いしますこのチャンネルフィクションなのでもう決してうのみにしないようにお願いしますね、うん、のこのチャンネルフィクションでお送りしてくだ実際の実際の僕とあの実際の僕と何も関係ありませんので 架空のの存在なので、はい、だからぼ僕がテレビに出てる父親に出てる時とかヒなんナンデスって出てる時とかはこの僕は忘れてくださいこれフィクションですからね、はいえー、そんなことを言ってる間にね、えー、切り終わりましたねこれねにんにく僕ニにんにく大好きなのでにんにく今回ちょっと強めでいきますけども、えー、とそこまで好きではないなちょっと匂い、えー、気になるなって方は、えー、これをね2辺、えー、にしていただいたり、えー、1辺にしていただいたりそれはねあの調整してください、はい、2編だと結構ね 生のニンニクの香りがついて、えー、ニンニク好きにはたまらない感じになります、えー、こんな感じでね、えー、と よ, くよくね潰しちゃいます香りがよく出ますでねはい、えー、こんな感じですねでそうしましたらですねここにね全部で、ね、入れていくんですねこれジップロックねジップロックあのタッパーとかでもいいんですけどジップロックの方がつかりやすいのでね、えー、こういう袋状のものに入れてください ね,、えー、ねはいやっぱりさなんか酔っ払ってる方が喋れてるんですよねこれどういうことなの多分ね 僕あの一時期ユーザーさんにアルチューって言われてて否定してたのでもしかしたらそうかもしれないでも大丈夫ですあの、僕はこの撮影以外はあんまり飲んでないです家に1人いる時とかにそこまで飲んでないのでまだ大丈夫だと思います、はい、毎日飲むとはいけないですよねでねこれね一番あの、質問がないとこの大さじ小さじどこで売ってるんですかみたいなこれねなんとかなんか に な, んかなんとかキッチンっていうお店で売ってた ら, らしいんですけどあんまり覚えてないこれもらったやつなんですよね僕ねこれねあの本ンはね大さじ6個ぐらい入 れ, ますじゃ入れちゃいますからね、はい、だからね皆さんどこにあったか分かったらあの教えてくださいあの一番問い合わせ多いですこれ。 あ、足りましたね、ロックね、はい、これはねまだ使ってない状態なんですけどもだ ん, だんだんだんだんね塩分に使ってくるときゅうりがねしなっとしてきて全部浸かるようになるんでなるべくね空気抜いてください空気抜けたらこうやってパチパチ止めていきますよはいでこんな感じですねこれでだいたいね一晩一晩で、えー、とものしょう美味しくなりますそしてそして一晩つけたものがこちらになります<笑>はーい きのラ白で仕込んだんですよこれあちゃんと全部使ってますよねこれねこれはねきゅうりから水分が抜けていい感じに浸かるようになるんでこれねあ今回の撮影楽ですね仕込んでおいたからこんな感じで、ね、こんな感じでいきましょうかもうね非常にねいい感じで使ってるので美味しいと思いますこれお好みでね鷹の爪とかつけていただいてもおつまみにするんであれば非常に美味しいかなってい う, うに思いますねはい余ったこれはニンニクポン酢になってるので 何だろうな他の野菜つけても美味しいし味玉をつけるとかねこれね、はいまあ、もう全然料理したら気になんないんですけどこちらできゅうりのパンス完成ですはいそれではいただきたいと思います おーほほほほこれマジでうまいぞキュウリってそんなに食わないんですけどあのねこのキュウリはマジでうまいキュウリの青臭さ全くないですニンニクの香りで味がもう中まで染み込んでるもうこれだけでうんつけただけなのにねこのニンニク食えんのかなニンニクは食わなくていいですあ食っても いいけどちょっと辛いいやこれほんとうまいこんなに簡単でこんなうまくていいのかっていう調味料2つ材料1つですからね皆さん僕今お酒飲んでますけど正直これ1皿でご飯 2, 杯食えますこれキュウリで一番うまい食い方なんじゃないかなこれ これは本当美味しいね今回2日間もいかないけど2日ぐらいは漬けてるんですけど結構ね古漬けみたいな感じになってて味が濃いですなんかこれお酒のつまみにもご飯でも全然いけます味がすごいしっかりしてるポン酢をギュンギュンしてるんでねこれは美味しい僕キュウリのレシピの中でもマジで一っちしですわでね最初ピーラーで皮むいたじゃないですか なんで皮むいたかっていうとキュウリってね皮からはね水分がそんなにね吸収されないんですよねだから皮をむいて皮をむいた部分っていうのは調味料吸いやすくなってるんでなので疲れが早くなるんですね皮むくことによってねでも全部皮むいちゃうとキュウリかなんだかわかんなくなって風情がなくなってしまうので半分だけむくっていうような、ね、ことなんですね、えー、なのでさこれはねほんとにおいしいもうこのキュウリフェスティバルうんうんびっくりびっくりどんどんですね なので皆さんもこれたまんなこれあこれ夏の晩酌はこれとハイボールですよ皆さん、うん、焼酎でもいいかな金網やなので皆さんぜひやってみてくださいと<笑>いうことで今日のあのー、あれはいかがでしたでしょうかねまあいろいろあると思うんですもう本当にもうあのー そんなに酔っ払ってお前仕事をするんじゃねえとかもういろいろ言われるこ の, 間この間なんか漫 画, 漫画で指摘されてたなんか漫画で指摘されてたけどあのもうねあの「い」いもう飲んでい「い」い あ,、うん、あの仕事をだって仕事いやその仕事できなかったらしょうがないけど一応できてるので。 仕事できる人は飲んでくるからね、あとあの、なんか上司とかに、これゃごちゃ言われない人は、ちょっと、あの、<笑>ねあの大丈夫、テレワークとかだったらね、多分飲んでてもう全部バレないからね、ちゃんと仕事しましょう、あの僕はちゃんと仕事してるかどうか分かんないけど、多分美味しいものはつけてると思うんで、あの、あ, のあれでそう、そういう、そういう感じでもうなんか、もう楽しくやっていきましょう、ね、楽しくないと料理はお金もないんだね。 なので、皆様このチャンネルを、えー、このチャンネル皆様の応援がないと本当に潰されてしまいますので<笑>あの皆さん本当にご協力お願いします。